皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月10日、今日は、クエストナンバー683です。サブストーリーのクエストも、残り2つとなりました。いよいよクライマックスです。ずっと気になっていたこの隠し通路の中に、ついに入ることができました。ここにある宝箱の中身は、まさに皆さんが待ち望んでいたものでした。クエストそっちのけで気になってしまいます。 ところで、この扉の先には何があるんでしょうか。今後のクエストの追加に期待しましょう。そしてそして、なんとなくの予感ですが、カーローの服装が変わるような気がします。念のために、今の状態の服装を記録しておきました。虫の知らせですが、このクエストをクリアした後に、カーローの服装が変わる気がします。早速見に行きましょう。残念でした。変わっていませんでした。 おかしいですね。この流れは完全に新しい服に着替えるパターンだと思ったのですが。でも、こういう探求心は必要なので、無意味なことではないのです。とやーそして、最終的にはこうなりました。バージョン 5.5 号機の初日には、すでにこういう格好の人たちが歩き回っていたので、皆さんうすうすと気がついていたことだと思います。長年の疑問に、ついに終止符が打たれましたね。お疲れ様でした。